はい、じゃあこれからヘンプシードを使ったミルクを作ります、えー。ヘンプシードはこれです。朝飲みのことなんですけれど、焙煎されてあの売られています。これだいたい1日に必要な、えー、量として 50g あれば十分です。この 50g の朝飲みに対して200ミリリットルの水この2つの材料だけでヘンプミルクができます。では、これから作ります。ミキサーの中に。 この朝飲みを。水洗したものを全部入れます。そして。二百ミリリットルの水。して。蓋をして。 上がりですこれをこれから茶こしでこして飲める状態にします。 これでヘンプミルクの出来上がりです